こんにちは平成30年10月号の web tv 阿蘇プラスです、えー、今年の夏はさすがの阿蘇も暑かったんですが、えー、朝晩は涼しくなってきました皆さんはどんな秋をお過ごしですか、えー、さて先日 web tv 阿蘇の取材で阿蘇五岳の一つ岸島岳に登ってきました 9月10日から1週間浪の中学校2年の志賀くんが、えー、WebTV 阿蘇に職場体験に来ていたんですが志賀くんのリポート撮影のために一緒に登りました、えー、岸間岳は草千里の駐車場から登山道が整備されていてとても登りやすい山でした 頂上から続く大鉢も歩いたんですがそこからは米塚やその先には阿蘇市も一望できて秋の爽やかな風を感じることができました9月は他にも阿蘇中学校の国滝くんと沢渡くんも職業体験に来てくれました3人のそれぞれのリポートは取材撮影編集まで自分たちで行った力作です ウェブ t v 阿蘇で見ることができますのでぜひご覧ください続いては阿蘇門イーモンのコーナーですオンラインショップ阿蘇も担当の森さんとお伝えしますよろしくお願いしま す, します、えー、さて阿蘇市では9月中旬頃から 稲刈りがあちらこちらで見られるようになりました、えー。今年も新米の季節がやってきましたが、まず森さん、阿蘇のお米が美味しい理由から教えてもらっていいですか。はい。阿、は、蘇、い、の気候っていうのは、うんえー、九州の北海道と言われているのは知ってますか。いえ、知りません。阿蘇地方っていうのは、はい、えー、冬はとても厳しい寒さがやってきます。そうですね。はい。と夏はとても涼しくて過ごしやすい気候なんですね。うん はい、でこの寒暖差っていうのが、うんえー、お米作りにはとても大事な、はい、ものになってきていて、うん、この寒暖の差っていうのがおい、うん、しいお米を作る条件にもなっているんですね。うんはい、なので阿蘇市でできるお米っていうのはとてもおいしい、うん、はい美味しくないわけがないと、はい、いうところになってます。うん、それからおい、えー、しいお米を作るために大事なのはまた水ですね。 はいえー、この水っていうのが豊富に湧き出ています。あす市の至るところからおいしい水が湧き出ていてその水を、えー、お米作りに使っているっていうところもおいしいお米、はい、ができる秘訣でです。はいえー、モのホーームページを見ると 七品種、九つの生産者から買うことができます。まあこれだけ組み合わせがいろいろあるとどのお米にしようか迷ってしまいますが、あの選ぶポイントっていうのはどんなところですか。はい、まずは品種で選ぶことができます。うん、はい、代表的なコシヒカリ、うん、それからヒノヒカリ、ビルキークイーン、森の熊さん、ミネヤサヒ、一目惚れ、姫好み。うん、この七品種から選ぶことができます、はい でまた、まあ、コシヒカリには JAS 認定の生産者さんも含まれてます。はいそれから生産者さんで選ぶことができます。はい今回大規模農家さんから6店舗、はい、はい、小規模農家さんから4店舗の生産者さんから、うんえー、お米を、うん、はい取引させていただくことになってます。まず大規模農家さんなんですけれども、えー、お米の鮮度を保つために、えー 温度管理された保冷庫で、うん、はい、はい、お米を保管していただいてますそしてそのお米を、えー、自社のみが使用する精米機で、えー、出荷直前に精米をしていただきますなので、えー、鮮度が保たれていてさらに鮮度が保たれた状態で精米をしますので美味、うん、しいお米をお届けすることができます、うん、はいそれから えー、色彩選別機石抜き機等の、はいえー、設備を整えていますので、うん、異物の混入や、えー、虫食い等のお米の混入を、うんえー、防いでいますそしてもう一つ小規模農家さんの特徴はどんなところですか、はい、基本的に小規模農家さんは、えー、自分のご自宅用として自家消費。 をするお米も作ってますのでそのプラスアルファの分をアソもにお裾分けということで市場にあまり出回っていない小規模農家さんが作るお米っていうのはとても希少になります収量より味にこだわっていてうちの米が一番うまいとどの農家さんも自信を持って作ってますそれから安心安全な お米とというところで、えー、自家消費というところで自分も口にするお米を作ってますのでなるべく農薬は使わないというところで、えー、安全なお米を作っているというのも特徴的な一つであります。 えー、今回この小規模農家さんのお米は阿蘇も初登場だそうですね、はい、阿蘇市の中でも、うんえー、水がとても豊富な、うんえー、宮地地区の生産者さんを中心に声をかけさせていただいて、うん、今回の発売となりました、うん、お店などでは、まあ、まず並びませんので、うん、とても希少で、えー、美味しいお米となってますので是非、うん、お試しください、はい では最後に今年の新米の購入方法について詳しく教えてくださいはいインターネットでオンラインショップ ASOMO を検索してください、はいはい、一番目立つバナーのお米の購入のところから品種は7品種サイズも3号から3 0キロまたセットまで幅広く取り扱いを行っておりますまた別で定期購入もやっていて1年間生産者さん またお米の品種を変えながら1年間お届けするという定期便もやってますので、うんえー、そちらもぜひご覧ください。うん、なんとこの定期便では、はい、地元の阿蘇農業高校、はいはい、今は阿蘇中央高校の、ねはいはい、生徒さんが作られた、うんえー、お米を取り扱ってます。えー、はい 数々の賞も受賞していて、はい、とてもおいしいお米になっているんですけれども、うんえー、またこだわりの農法というところで、うん、昔ながらの乾燥の方法です影干しの方方法法でですす干しねあ、はいあの 乾, 燥はい、乾燥機を使わずに、はい、自然に乾燥させている農法というのも特徴的なので是非おいぜひ美味しいお米が今年できると。 思ってますのではい、はい、定期便に入れさせていただいてます、はい、あのサイトを見てるとまあ、お米つながりで面白い商品を見つけましたあの米サイダーはいこれも初登場です、ね、はい、はいえー、アグロスタイルさんという大規模農家さんが作る、うんえー、米サイダーですねこれはミルキークイーンという品種を使って、うんえー、ほんのり甘いサイダーになってます、うん、こちらもぜひお試しくださいはい えー、新米や米サイダーについて詳しくは a s o のホームページをご覧ください ASOMO イーモ今回は今年の新米について a s o 担当の森さんと一緒にご紹介しましたありがとうございましたありがとうございました今回のウェブ TV a s プラスいかがでしたかさて秋の行楽シーズンお出かけの予定は立てられましたか10月6日土曜日道の駅並の神楽園では 第27回神楽フェスティバルが開催されます今年も夜神楽が楽しめるということで午前11時から夜9時までの開催です入場料は高校生以上が700円野外会場ですので夜まで楽しみたいという方は寒さ対策をお忘れなくえ飲食ブースも並びますので食欲の秋も堪能できますよお問い合わせは阿蘇市観光課まで えー、このフェスティバルには地元の小中学生や保存団体も出演しますのでぜひ、勇壮な「舞神楽」をご覧ください。WebTV アソプラス最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではさようなら